Hola chicos, bienvenidos a g i r a s o r Can Chanel. n、eh, Hoy vamos a hablar sobre Navidad de Japón.、Eh, hoy tenemos un invitado de Japón también, que se llama. Hola, hola chicos, ¿me l l a m o h i r o ととといいいうことで、えー、話したいと思いますけど何、はい、か, かあるあるとしたら、まあ、多分友達とあいつといたんだろうなこいつといたんだろうなとか、うん、あとは家族といたんだろうなケーキ食べただろうな、はい、ぐらいなものでもあの、なんかグアテマラとかメキシコとかって思うのは、うん、やっぱりその、まあ、海外あの、うん、カナダもそうだったけど、うん、やっぱクリスマスは家族のイベントっていう、うん、あるでしょそうだねやっぱキリスト教 ね食っぱちょくてつながりのあるイベントだから、うん、彼だけょグアテマラの先生から聞いた話によると、うんうんうん、そのクリスマスは家族で過ごすイベント、うん、大事なね、はい、家族のイベントでお正月は友達と出かけるか、ね、カウントダウンもじゃあ家族と一緒か、えー、と友達と友達とかカウントダウンそう、うんうん、だからクリスマスが家族お正月が、えー、友, 達友達っていうのが、ま、グアテマラの考えだとね、うんうん、で多分メキシコもそうだと思うんだよね それなんだけど、まあ、日本では真逆です真逆なんですよ、うん、クリスマスはもう彼女友達と彼氏と過ごす、うん、恋人と過ごすか、うん、友達と過ごす、うん、でもお正月はもう家族か家族まあ友達と出かける人もいるけど、うんまあ、大体これは家族のイベントそうですねあと親戚の集まりとか、はいうん、親戚同士で、うん、ちなみにお正月はまあお正月大晦日 誰と会う大晦日か誰と会うか、うん、大晦日、か去年の大晦日かまだ日本にいたの私去年の大晦日かうん、うん、その時は私どうやって年越したんだいやでも家族だったな家にいたああやっぱり家家にいて、うんうんうん、家にいてえ何やった私 ないよ私の例年の予定としては、はいはい、まあクリスマスはねクリスマスでも去年は友達といたな友達と遊びに行って、うん、まあ寂しいねと言いながらも楽しい女子同士のクリスマスは二人だったんだけどその、はい、に友達とまあ過ごして、はい、でまあお正月はえっ、ー、とまあ31日は、まあ、家にいてゆっくりして、はいはい、で あれ笑ってはいけない見てたかな。ああ。私ら去年なんだった？<笑>ええなんだっけ？見てないかも。絶対ちらっとは見てるんだよ俺。私も正月何ちょっと え, え, え, え去年。これお正月の。ないわそうね。<笑>う正月の話になっちゃったけど、えっ、ー、とえでも私何やってたんだろう。まあじゃあちょっと話す。失礼 し, します戻るか。ちょっと待って今ね考えては本当に考えて、ね、は超考えて。 考え中です。私日本にいたよね日本にいたなそうです多分わかんないですけどそうす、はい、あ<笑>、うん、あじゃあねえ今全然あじゃなかったうんどうぞんかしゃべったらその間考えてもかった<笑>はいお正月は僕はあの毎年おばあちゃんちの家に行くのが通、うん、まあもう恒例なんですよ、はいはいはい、お父さんの方のおばあちゃんの家はい、うん、そこへ行くと、えー、お父さん兄弟がいるのでそこの僕が言ったらおじさんおじさ ん, おじさんおばさんが来て でそこのさらに息子さんたち僕からしたらいとこの人たちも一緒に来てボキャブラリーが豊富ですよ今日はああそうなんですよはい、はい、ということで一緒にご飯を食べるんですけど<笑>はいはい、はい、もうそこで僕ん家ではもうおせちを食べちゃうえっサンってそうおせちって普通1月1日から食べるんですよ日本では、うんうんうんうん、そうなんですよままあおもまたねメインで したいのねね。あ, あ, ね あ, あ, うねあそうだね。ちょっとどうしよう。うまあ今日はと り,、ね、とりあえずクリスマスの。<笑>まあ日そう家族親戚といるんだよってところでまで一度行ってじゃあまあクリスマスの話しし。クリスマスの話しねしょう。ね。戻り、ね、ましょう。すクリスマスはそうね友達と過ごすのが普通でだと思うんだよね家族とはあんまり過ごさないよね過ごす。そういやー僕も。 まあ友達とも特に予定があったりなかったりなんですよそうだね、別に毎年あるわけじゃないし、ね、別にみんなね彼女と彼氏とかで忙しいそうなんですよ結構そのだから自分の属するグループ内で、はいはいはい、みんな 彼, 女が、まあ、彼氏彼女ができちゃうともうねもう家族いない家族か彼氏彼女いない者同士で集まってもそんなね少ない そ, うだ、ね、そんなにいなかったらもう別にね会わないっていうことがやっぱあるわけで、うん、その時はやっぱ家族ですよね そうだね、家族でもあったな、はい、じゃあ家族として、はい、まずじゃ家族で多分クリスマスを過ごすと し, 過ごすとしたら、うん、何を食べるえー、これはね特に決まったメニューはないんですないよねでもただちょっといつもより豪華でそうだねで 和和食食ではないっていうチキンがやっぱ出るから雰囲気やっぱ味わいたい、うん、チキンチキンチキン出る気がするなあとはなんかおっきいその大皿でオーブンで焼くようなイタリア料理とか、うん、ラニニアとかうちは出てるシャレ<笑>マジかうちそんな感じじゃなかったそうそう普通にチキンと あ,、うん、あとシャンパンみたいなのとか あ, あと小さい頃で、ね、シャンベリーってさ あのシャンベリンみたいなドラえもんとか の, そのシャンパンみたいな形の瓶に入ってるお酒のようなジュース炭酸のジュース、はいはいはい、シャンベリー知らんのか知らん普通にスーパーでめっちゃ売ってるよあ本当、うん。なんかね包まれてるのきれいな紙にああシャンパンっぽい感じで、ね、そうこれをやっぱクリスマスでうんで、うん、そうだねあそっかそっか、うん、あそうだね うちはワインとか飲んだりしたから、ね、いああ、ワインですか。まあまあまあ、まあ、シャンパンには売れませんけど<笑>シ。シャンパンも飲まないかもね。わ<笑>からない。私何飲んだたいや、何も飲まないな。ああ、そっかそっか、うんうんうん。家で過ごすとしたら、普通の、でも普通の日だよね。まあでもケ ー, キいいケーキ。ケーキ、ね、出るか。うちは出てた。ケーキ。出てたな、うん。出てるな。そうそうそう。何歳までサンタさん信じてたえー、僕ね。 小学校6年生まで<笑> 6年生結構だな結構というよりなんだろうもううすうつ感づいてはいたあ、ね、まあもちろんわかるんですよもちろんそんなね、うん、普通に考えたら、うん、普通に考えたら、うん、一晩中世界中の子供にね<笑>おもちゃを届けるそんなことができるわけないと<笑>はい。まあでもただ、うん、ええー、んだっけそう中学校ぐらい6年生まではなんかその朝起きたらプレゼントがあったっていうことがあったからまあまあまあっていう感じで なんか中学生になった途端に急にこう暗黙の了解のような感じであーそうなんですよあげないよってことねうんんかこうはいあげないよいやでもくれてはいましたね僕の場合えー、優しいもらってはいたそうそうそうへえ、うん、そうだから何が欲しいとか聞かれたこともあったと思う中学生になってんう ん, うんふふふふふふふれふふふふふふふふふふふふふそ う, そ う, そう ままあ、子供はいつまで経ってもさ何だろうそのサンタさんを信じてまあ何歳かな言ったら僕の場合例えばサンタさん来てほしかったから小学校3年生とかの話だよほんとすごく来てほしかったから僕いつも部屋すごい散らかってたのを<笑>クリスマスイブの日にきれいに片付けて<笑><笑>そのサンタさんがちゃんと家に入ってプレゼントを置いていけるようにっていうことをしたことがある だから、そのときまでちゃんと純粋に信じてた、<笑>サンタさんを、うんえー。私は、あのね、<笑>あのお邪魔女ドレミちゃんのパソコンみたいなやつがあったのね、うん、パソコンじゃないよ、おもちゃのパソコンで、なんか、うん、ゲームで来たりとかするやつ、うんうんで、画面とかも全然ちっちゃくて、うんうん、あ分かるそれをもらったんだけど、はいはいはい、なんかね、そのときに ね, あのね、家族がみんな同じ部屋で寝てたのね、うん、6畳の部屋で。うん みんなで顔の字になって寝てたんだけど、うん、なんか、ね、どうしてもやっぱサンタさん来るのかな来るのかなって多分小1とかだよね、うんうん、なってたから、はい、もう全然眠れなくて、うん、そしたらなんかちょっとお父さんかななんか、うん、なんか聞こえて「うん、はいみたいな、はい、って感じでで、次の年に次の年かの次の次の年ぐらいにハムスターが欲しいって言ったの。うん、そしたらハムスターが お, お父さんの大失敗の話なんだけど<笑>ハムスターが欲しいって言ってねはいはい、はい、で、うち3姉妹なので、はい、3匹お父さんがね、はい、多分飼ってたみたいなの、うんうんうん、ハムスターを、うんうん、で後からの話によるとよ、うん、1匹逃げたらしいの、うん、でもう、うん、あ1匹いなかったんだって帰ってきたら、うん、でクレームつけに行ってこれ3匹って頼んだら2匹しかいなかったからって。うん ももう一匹もらってきたわけ、うん、で、まあ、そんなことは知らないわけ私らはね、うん、で24日の夜に、うん、あのば、まあちゃんちかなんか行ってて、うん、帰ってきて「うん、はいはい、うん、着いた」っつってこたつ入ってたのそしたらなんか足になんか爪みたいなのがガッてるたって、はい、で「誰も蹴ったの?」みたいな、はい、そしたら誰も入ってないの「はい、えお化け?」と思ってわっ、はい、て見たら「 <笑>お父さんハムスターいる<笑>んだけどっつっておーおーおーこうやってお父さんが「何でもないよ」っつって二<笑><笑>、えーはい 段, うん、段のねあのハムスターの小屋だったのねかわいい滑り台ついてるやつあれあれ、はい、それがねれ翌朝入ってたあのうちのなんだろう あ, あったんだよね、うん、だけどね4匹いたのああは い, い、はいはい、あサンタさん4匹っておかしい変な数字届けたなみたいな、うん、なんか5匹ならまだわかるよ4匹みたいな、うんはい、っていうねお父さんの失敗ですおおそうでしたあはいあはいわ、はい、かったサンタさんはいませんああそうかーちょっと悲劇だなあ、うん そ, ね、そっか そうだよ、ね、四年生とかかな小学校、うん、結構大きかったから ね, ねああなるほどねまあねでもねこれどうするちびっこ見てたらやばいよねやばいねちょっとサンタさんはいますサンタさんはいますよいますはいあの、うん、ちびっこいい子の味方だからねそう私は悪い子だからその後来なかっただけでうん、うん、多分今年もちゃんといい子にしたら来るからねそ う, そうあと覚えてるのうそうさうそうそうそうそうそ その、親がさ結プレゼントを買ってまああまあ持ってくるとは思わないからさ、うんねうん、その、えっ、ー、と、親にさ「今年はサンタさんに何飲むの?」とか聞かれた時にさコロコロ変わっちゃうんだよ ね, あね、えー。11月とかそんぐらいから聞かれ出したりするんだけどそれは今度「あれ欲しいなあでもやっぱこれじゃ、これもいいな」っか言い出したりして結局<笑>いい結局、<笑>結局親はどれを買ってきていいかなくて、うん、なくて最初に買って最初に自分が言ったやつは届いたりとか、えー、そうそうそう。 だからまあその時に我々困らせたなってとったりする。今となってはね。そうそうそう。あとクリスマスだと何だろう何の話できる？クリスマスそうだな。苦い思い出とかありますか？苦い思い出かないな。ないか。うんうんそうそうそう特にそのクリスマス時期を狙って誰かに告白して振られたとかもないし。ないか。そうないんだな。 私高校の時あったな1回最後あったの<笑>いやマジ高校の時もずっと彼氏いないを貫いてたんだ貫いてたというか、ね、そうなっちゃったんだけどね、はいうんうん、3年の最後の時になんか1人いてう ん, うーんなんかねこれ話していいのなんかな今もうすごいなんかもう他人ぐらいになっちゃったけど、はい、その人となんか、12月のマジで直前ぐらいに付き合ったんだね 1週間目ぐらいに付き合って、うん、で、クリスマスのチョコに別れたのねおー私が言ったの、はいはい、だからすっごい私評判ガタ落ちしてしたらしいから の,、うん あ, のうん、あいつはあのクリスマスの時期だけを狙ってあいつと付き合ったんだろうみたいな、うん、でも違うんだよね、うん、違うんだとそんな別にプレゼントなんていらないのって感じうんはいはい、はい、なんかそれ苦い思い出だよね苦いっすね、うん、それはまあもうちょっとじゃあ恋人と過ごすとして まあどういう風 あ, あ恋人過ごすとして ね, ねそう、どういう風なにことが日本では起こるのかとかね、なんて言ったらいいの、言ったらさそのまあ一年に一回のロマンチックになるわけじゃな い,、はいはいはい、言ったら、恋人で言ったらこの冗談なしに一年のうちで一番ロマンチックになるよりでしょ、うん、絶対ススってそうなんでしょうねそうでしょ、もうお互いの誕生日より多分 ままああどどここいどっこいいいじゃない多 分,、まあ多分ね、そうだね、クリスマスかなりロマンチックでし、ね、お互いの誕生日とか本当1年記念日とかそんぐらい多分ロマンチックになる日でしょううそうそうそうそんな日だからもう街とかはもちろんすごい11月とか12月ぐらいからねもちろんすごいきれいになりだすし そ, う、まあ、そんなわけで、まあ、もちろん大きな街特に、ね、すごくきれいになるわけじゃんね、はいはいはいはい、だから、まあ、もちろんどの恋人もね日本中どこの人もそういうところにいたいわけ。 そ う, だね、やっぱりそういうねロマンチックな雰囲気を味わえる大きな街にいき た, たいわけ で, でそこに住んでる人はまあまあまあいいとしてそうじゃない人とかはもちろんホテルとか取ったりする人もいるんですよ だ,、ね、だからクリスマスイブ特に日本人はイブが好きなんですよ イ, ブが好き、ね、日はイブが好きなんですイブが好きなんですイブってあん ま, なんないよ、ね、あんまりも う, そう 24, 日なんか24日なんですよなんか25は何し仕事 まあ二十四も結構仕事、ね。仕事はもちろ ん, あ、うん。てか仕事なの。そう。そう二十四も仕事よ日本では。あの平日だから。平日だったらあの、うん、キリストの国ではないのでね。そうそうそ う, そう、ね。あの二十四二十五は土日に被らなければ普通に仕事。普通に仕事なんです。ただし二十三日は天皇誕生。あ天皇誕生日のためにお休み。まあね、ののなのに二十四二十五とかはもう全然。バリバリしてる。バリバリ仕事なんです。バリバリですうん、はい。あと、いいニィナーもね。うん やっぱ考えておかないと、ね、考えて約をしておかない と, いないとやっぱりね埋まっちゃうんですよ予約がねそうなんだ、ね、予算内に収めるためにもちょっといいとこリサーチしといて、うんね、私そんないいとこ予約してもらったためしないないやまあそれはまだ若いからさ<笑>いやいやいやいや若いとはいえはい若いとはいえじゃないじゃあ最後のクリスマスいつ日本で の, その彼氏と過ごしたの、ね、にクリスマス何歳の時最後ですか、はい へ2年前2年ちょいえっおととしのクリスマスえっ、ー、と去年が日本おととしがカナダその前だね3年前3年前か22歳とか<笑>ああでもまあまあまあいい大人そうだよねでもそこまで結構トントントンって来てたのねなんか、はい、続いてたのはいなんか、うん、だから結構いたはずなんだよね毎年彼氏は同じ人だった時もあったけど2連続で、はい、うん 2年以上、ねはい、付き合ってた人、はい、いたけど、はい、何があったかななんかでも私ねちょっと思ったのあのねなんか私その前まではこうなんか手紙とかもらったら私絶対引いちゃうと思って、うん、たんだけどありが、はいと嬉しいのね意外に嬉しいそう<笑><笑>ありがい意外と意外に嬉しい気持ちがこもるのねそうだねうよね、うん はい、それはもらったな手紙もらった今もしかしたらあるかもね、うん、実家にあそう分かんない捨てらんなくないだってまあまあまあそれはねめっちゃ手 紙, 手紙だし何かいろいろ写真とかもああつけてくれたから、うん、カナダにいた時は、うん、何もなかったかもああそうまあまあ家族で過ごすぎ そうだからマジで何もしてなかった気がする普通の日だったな、うんうんうん、あでもパーティーやったみんなでなんか30人ぐらいで あ,、うん、あのねなんかでアパートのアパート、えー、マンションの、うんえー、マンションに住んでる女の日本人の女の子がいてその人が、うんえー、とそのマンションのなんか共有スペースみたい な, なんかキッチンがあって、うん、共有スペースがあって、うん それは1回と か, なんか決まったエリアにあってそこをなんか何か月か前から予約しててくれて、うん、だからそれをずっとみんなのこと読みまくってたから、うん、そこ行って、うんまあ、3三4 0人、うん、40人ぐらいもうちょっと言ったから50人ぐらいいたかもしれない、うん、もう国籍ぐちゃぐち ゃ, ぐちゃでもう、うんあだからうん、日本人だったけど別に日本人ばっかりじゃなかったから、うん、その読んだのは、うん、それでみんなでシャンパン飲んで。うん で 夜, 夜酔っ払ってみんなで出歩いて、うん、また戻ってみたいなクリスマスだったな<笑>、はいはいはい、あーいいっすねううでじゃあね今年でお過ごうをまた考えましょうかそうだ ね, ねどうしようかなそうまあもちろん友達に言えばねそれは過ごさせてくれるんでしょうけどまあまあそうじゃなくてもねいろいろありますからやることは、うん、動画撮ったりね動画撮ったりね あ, あのさサンタさんを信じた時にさその子供ながらにサンタさんはどうやってプレゼント届けるんだろうって考えなかった ああ考えたかな考えた私子供だったけどすごい子供っぽくなかったんだよね、うん、はいなんかうんだからあんまり考えなかったかもねいないって思ってたかもしれない覚えてないあほんとと思ってた煙突から入ってくるのいや煙突から入ってくるのはないって思った、はい、えでもさ煙突から入ってくるのってあれどうなの日本の考えなのえ 知, らな知らない知らない どうなのかちょっとコメントないでください<笑>あの、はい、日本では煙突日本ではじゃないのやっぱだって煙突ってまず日本にないもんねそう煙突って日本に、ね、だから僕そのよくさサンタさんの歌とかあるわけでクリスマスソング子供が歌うね、うん、日本にもそういうのによく煙突から入ってきてとかそういう歌詞があるけど 僕はじぶ、実家に煙突がなかったからね。ないでし絶対それはないっていうふうに思ってた。うん、サンタさんも。だいたい煙突から入ってたらやばいじゃんみたいな、うん。まあまあ、火消えてるけども。火消えてるけれども、もう真っ黒になりながら落ちてね、真っ黒じゃん。うん、うん、そうだね、うん。どうなんだろうね、海外でもそうなのかな。ね、まあ海外の煙突が暖炉があるのはよくね。多分そうだね。北米の方とかすごいそういうイメージあるよ、僕。そう。 でまあ、なんだっけさっき言ったサンタさんもどうやって嫉けてるんだろうとか、はい、そういう話ねで僕の場合はそれに関してはまあ至極単純なもんでただただ動くのがめちゃめちゃ早いなって思ってて<笑>そ う,、はいそううん、でもでもだからこそサンタさんはってのは目には見えないもんなんだ っ, って思ってたおーそう世界中1人で一晩中ね世界中を回って子供の家にプレゼントを届ける めっちゃ考えてめちゃめちゃ動き速いじゃん、ね、そう思ってだからサンタさんは、まあ、目には見えないそういう動きをするんだろうなって思ってただから見えないこうバッて置いたらそうそうそう、うん、何急に現れたそう多分だから目を凝らしてたら多分急にプレゼントが来てる、ね、<笑>僕の考えては<笑>ではそう そ, うそうでも早すてどうやって入ってくるのそれはだってエントゃないじゃんそうそうそうそう<笑>でまあ早いのは分かったとしてじゃあどうやって入ってくるまあ今更だよね、まあ 今さ、まあ多分考えらんないけど多分なんだろうそんだけだってさ大陸も渡れるようなそんな動きができるんだから多分すり抜けられるんだよ<笑>ああねテレポートとかね関係ないんだ壁とか、ね、関係ない関係ないうん、ね、サンタさんのイメージ と, とかみんな一緒なのかなやっぱ海外のまあ、うん、オーストラリアとかではさ、うん、波乗りしてくるみたいなそうだよね<笑>イメージじゃんカンガールーに乗ってくるとかね聞いてよ そういうい話すのを聞いたことがある、うん、波乗りしてくるって考え る, るか波乗りはするらしいわ、ね、夏だからね<笑>夏だからね、うん、日本は普通にね寒いから冬そうそうそう冬の寒い時期に来るから、うん、まあ普通にね、うん、赤い服着てベルト締めて、はい、帽子かぶってフォ、はい、ーフォ ー, ーって言いながら来るそうよはいそうよね、はい、えじゃあさどうなる他ののの国国ってそのキリスト教の国と日本以外 はクリスマっスて祝ってんのん祝ってるんじゃない韓国とかあー韓国はやってそうな韓国と日本って結構やっぱ似てるじゃんそのイベントとかもさなんて言うんだろ う, そのうん宗教寺みてなくてもうただ単にイベントを楽しみたいからイベントをするみたいな、はい、はいはいはい他の東南アジアああれだあ、そうねキリスト教系アジアとかでもねフィリピンとかはやっぱ キリスト教が強いからやってるんだろうね。うインドネシアとかはやんないのかな。全然わからん。わかんないね。ね。わからないというからないことです。はい。はい。ではあと何がある、うん？なんかあるかな。まあこんな感じですか。まあこんな感じじゃないですか、うん。はい。はい。はい。ということで、えー、クリスマスのお話でした、うん。なんかあればね。なんかあればコメント何でもください。そう小さいからやっぱ海外の、はい。そうそうそう。うん ということで、じゃあ、まあ今日はこんな感じで、はい、終わりたいと思います。じ、は、ゃ、い、じ ゃ, あじゃあ、アスタロビスター。アスタロビスタ。<笑>